どうも料理のお兄さん、でーす今回はですね僕ねパスタねすごい大好きなんですよこのパスタはこの作り方っていうのが結構確実されてるんですけども、えー、今回ですね、えー、と皆さんの大好きなナポリタン、えー、このナポリタンをですねもうめちゃめちちゃゃく 作れる方法っってていいいいうのをやっていきたいと思います僕ねあの結構ナポリタンで結構自分で作ってやってるんですけどこれねあの逸話というかですね僕が昔あの介護施設で月に2回パーティーパーティーというかですね僕が介護施設のおじいちゃんおばあちゃんに作るっていうイベントをやってたんですけどもその時に一番人気だったらこれなんですよ一番人気だったパスタがこれ料理の中で一番うまいって言われてたのがおでんだったんですよおでんの次このナポリタン で、そのナポリタン、これです結構ね、作り方シンプルなんですけども、これの作り方でやったら絶対美味しいっていうんですね、僕自信があるレシピがあるので、これやっていきたいと思います。材料紹介いきたいと思います。まずですね、パスタ 100g。これですね、パスタは太い方が美味しいので、今回使うのは 1.9 ミリぐらいのスパゲッティです。太めがおすすめです。まあ、細いのでも美味しいんですけども、太めの方がナポリタン感が出ます。あと、ウインナー、これベーコンでも結構なんですけども、旨味を出すためのソーセージ。 ウウンンーーかウィンナー、はい、えー、これが3本、えー、5十6 0 g ぐらいです、えー、あと玉ねぎですね 1/4 小さいサイズのもので、えー、50g ですねこちらがマッシュルーム2個2個で 50g あとピーマン、えー、小さめのもの一1個、えー、あとケチャップこれこれこれ一番重要ですはい、えー、ケチャップですこのスパゲッティはケチャップの味だけで食べるっていうレシピになります、えー、僕の一番オスすすめメの出るものです、はいえー、これがめちゃめちゃうまいですこれ大さじ 460cc ですねはい、えー、あとバターが 10g こちらの材料でやっていきます はい、それでは材料のカットからやっていきたいと思いますまずですねソーセージまあまあウインナーうんまあ、まあ、ソーセージ ど, どっちまあどっちでもいいよこれをカットして、えー、カットする時コツなんですけども、えー、これですね、えー、と断面を広く なぜかというとソーセージってかなりうまみを持った食材なんですね、えー、なのでこれを炒めるときにです、ね、この断面が多い方がうまみが外に出るんですね断面を広く、えー、取っていただいてカットするように、えー、してくださいはいこれでソーセージは、ね、完了ですねはい次は玉ねぎになります玉ねぎはね普通にねスライスしてあ、えー、げてくださいねこんな感じですねそんなに薄くしなくても大丈夫ですはい、えー、普通に、えー、具材として、えー、食べれるぐらいに食べられるぐらいに こんな感じです今、ね、日はね普通のナポリタンの作り方です普通なんだけど飛び切りフライヤーです、えー、ちょっとねいつもと趣向が違いますのでちょっと楽しみにしといてくださいねマッシュルームです、えー、マッシュルームはですねこのここ土の部分を落としてくださいここね食べれますからここ の, あの黒い黒い、ね、土の部分を、うん、落としてんですね、うんえー、カットしていきますこんな感じですね、えー、スライスし て,、えー、していきますそうですねあの食感がちょっと残った方がいいのでそんなに薄切りにしなくていいです、えー、とだいたい 5mm ぐらいで入れて大丈夫ですね ピーマンは僕のやり方だと半分切りますね、はい、種もすごく美味しいんですけども今回はもうピーマンの香りと食感を生かしたいので、えー、と種を取っちゃいますそれ普通の料理動画になってるな今日どうしたんだろう 真面目にやってほしいけど<笑><笑>、えっと、こちらをですね、えーっとまあ、スライス、えー、していってください、はいはい、こんな感じですねこ の, このような感じで、はいえー、こちらでですね材料の切る下ごしらえは3つ、はい、す、えー、フライパン、まあ、火, に火にかけてくださいここにサラダ油大体ね小 さ, お小さじ112ぐらいですかね皆さんはね小さじ2測ってくださいね僕はズボラだから<笑>適当だからあんまりやりませんまあ油なんかもう多くてもうまいないん っていう感じです、ね、で、すねまずですね炒めるのはですねウィンナーです、えーっとね、しっかり焦げ目焦げ目をつけてうまみを出していくのが、えー、コツになりますでま あ, あの料理得意お得意な方はこの時点でスパゲッティも茹でちゃっても大丈夫なんですけど慣れてない方はもう後で茹でてくださいこのナポリタンの素は作り置きできるので多少あのフライパンの中で、えー、置いておいても、えー、っと美味しくいただけますのでこんな感じになりましたら、えー、っと次玉ねぎです玉ねぎを入れてす しんなりするぐらいになります、はい、この段階でですね取れたてホップを入取り出します、はい、でこれを飲みながらやっていきますおうまいこれ初めてだいうまい、はい、こんな感じで炒まりましたら次は、ね、ケチャップですケチャップこの段階に入れていきます このナポリタンの最大の特徴がこのケチャップなんですこれをね煮詰めていくんですケチャップって結構かなりうまみが入ってるのでケチャップだけなんで食べるっていうねこのレシピ特徴なんですけどこのケチャップで煮詰めるこの段階ではちょっとねこうちょっと弱火にしちゃったりってい結構ね跳ねます、えー、とマッシュルームも一緒に入れちゃっていただいて構いませんで一緒にね煮詰めちゃうで、マッシュルームに関しては他のキノコでも全然大丈夫なんです もまあ、僕はマッシュルーム、マッシュルームはうまみ成分がすごく、あのグアニル酸グアニル酸っていううまみ成分がすっごいね、まあ、豊富な、えー、とキノコになりますので、こちらがですねうまいんです、これは全体にねまとわるぐらいまで、えー、と炒めたわけですが、これでね、えー、何をしているかっていうと酸味を飛ばすんですね、こんな感じ こんな感じですよ、はい、えこれでい旦あの具の方は大丈夫これは、ね、置いといていただいて大丈夫です、はいはい、そうしましたらですね、麺を茹でていきます僕はね、ちっちゃいフライパンでやっちゃいま す, えでですね、えーと、食卓麺は結構入れるんですけども、えー、だいただいたいで大体、ねまあ、何 cc に何いくつっていうと微妙なので毎回、毎回測ってられないと思うのでこれは、ね、ちょっとね、味見するんですよ茹で汁を味見してだいたいおすまし程度。 あだからこれで、えー、と ス, ープのスープぐらいの塩分だなっていう、うん、こ, れだ こ, これだけ飲んだらおいしいなっていうぐらいの塩味をつけてください、えー、とスパゲッティは、えーとまあ、こうやって軽くねじって、えー、軽くねじって頭をか押さえてあげて、えー、こうすると、えー、全然茹でられてないじゃねえかって思いますよね こ, れこのままじゃもちろん茹でられてないんですねこ う, こうやってください、はい、こうやる と,、えー、と全部、えー、収まりますフライパンでも全然茹でられるんですよなめない方あんまりいないと思うんですけどこういうちっちゃいフライパンだけでも全然茹でられるんですよ えっと、少ないお湯で茹でる利点っていうのはパスタの澱粉が濃くなるんですよ、ねえー。これはね、えー、とペペロンチーノとかを作る時に非常に利点になるんですけども今回はあんまり言いまはいあのまた別の機会でやります多分多分、えー、と料理が得意な方にこれこの茹で方を見せると怒られますね、はい<笑> えー、でですね、パスタは今、あの継続的に茹で、えー、てます、あと1分ぐらいで茹で上がりますので、具に火をかけて、ちょっと温めておきます、えっと、このバターですね、はいバター、あと、なんで後入れするかというと、あのここまで炒めちゃうとバターの香りが変わっちゃうから、ね、この時点で、ですね、えー、ピーマンも入れちゃいます、ピーマン、なんで後入れなのかっていうと、ピーマンの香り と,、えー、と歯触りを生かしたいです。あす、でもね、あの熱は入れてくださいね、あんまり火が通ってないピーマンは苦いので、い僕苦いピーマンならだめなの はい、じゃあパスタが茹で上がりましたこんな感じですねはいでねそんなにあの湯切りはあのちゃんとしなくていいです少しね水分が入ったぐらいが、えー、とちょうどいいですどうせ炒めて飛んじゃいますので、ね、どうですか皆さんよく見る喫茶店のオレンジ色のナポリタンになってませんかこれいや、いいですねもう香りがね非常に多いんですこれはい完成 ああのー、まあ、パスタっていうのは基本的によくシェフとかが言うのは和え物っていうんですけどこれは日本式のパスタなのでナポリタンは日本式のパスタなので、えー、と焼いてますこれはわざと焼き焼いて香ばしさ出してるのでどうですか、ね、もうこの色この色だけで食欲そそりますねではですね盛り付けていきたいと思いますこんな感じでねこれはねね じ, ねじるタイプですパスタがね冷めにくいので ね, ねじるとは僕ねナポリタンはあんまりこうドヤ顔したくないんですけど 自分で作るのが世界中いと思います非常にね、えー、僕はこれが大好きで、えー、いつでもこれが食べたいっていうぐらい、えー、このナポリタンにハマってま す, は, まてますはいあとですね好みなんですけど僕は粉チーズかけるの好きなので、えー、粉チーズをはい、えー、仕上げのパセリですね えー、それでは、えー、僕僕の思うですね、嗜、え、好、ー、のナポリタン完成になります。はい、えー、それではですねできましたので、えー、食べていきたいと思います。本当に大好物なんですよ。僕あの自分で作ったレシピほとんど二度と作らないですけど、えー、これだけはこれまあまあ他にもありますね。もうこれはね本当に好きなのでたまに作ります、ね。 ですよね、このあもうこのオレンジレに染まった麺、ねはいえー、これ と, です、ねえー、とソーセージ、えー、巻き込みつつ。 本当ごめんなさいあのこれ僕、これ以上美味しいナポリタン食べたことないです、本当に外で、ね、食べたとするんですけども、も本当にこれ以上美味しいナポリタン出会ったことないです、本当にうまいです、これ本当にこ。これ以上美味しいナポリタンちょっと知りたいんですよ、よ僕ね本当は。でも自分で作ったこ の, このナポリタンが本当にうまくて、本当にうまいです、これ。 それもも食べてもびっくりすると思うんですよ、あのケチャップだけなんですよ、使ってるの、いつもね、だしとかコンソメとかすげえ入れるんですけど、うん、ケチャップってこんなうまあったんだなっていうぐらい、びっくりするぐらい味ついてるんです、これ、もうね、このまったり感、ま、バ, ターバターで、ね、あのコクをつけてるんですけど、もうそれがまた、あ、最高にうまくてで、具材もたっぷり入れてるので、食べごたえも、ね。 めめちちゃゃますこれねあの昔出したレシピなんで作ってくれる方も そ, そんないなかったんですけども作っていただいた方はマジでうまいって言っててずっと弁当に入れてるって方もいるぐらい非常に評価の高いレシピなんですこれねホン本当ントこれ作ってほしい。 僕あのいつもレンジパスタとかやってるんですけどこれレンジじゃできないんですよだからレンジじゃできないからちゃんと茹でたんですけどレンジで美味しいものは美味しいんですけどこれだけはフライパンでやってほしいんですよ、ね、それぐらいうます団地団地で違います団地がいいですほんとにうまいですこれもうほんとに何回作って も, も う, 僕 う, なうなるんですこれほんとに美味しいんですほんとにカメラ止めてっていうぐらいほんとうまいんですこれいつもねうまいうまい言うんですけど 本当にここのそこから出てます僕料理動画 YouTube 上げてさせていただきますけど本当に3本の指に入るぐらいこれうまいです、うん、外でナポリタン食べるときはあのこの粉チーズをガンガンかけてガチガチにして食べるんですけどこれはねむしろ粉チーズあんまかけたくないですちょっと風味をのせるぐらいでいいかなと思ったんでさっき少しかけたんですけどこ れ, これはね このナポリタン自体がものすごい濃厚なので、まあまあ、チ, ーズチーズ好きな方は全然かけていただいてもいいんですけども僕はあのこのままでも全然美味しって、はいかなとあとはです、ね、濃厚な味付けになっているので、えっと、味変としては若干タバスコとかを途中でかけていただいても、えー、すごい美味しいかなと思うんですけどと に, かくとにかくうまいとしか言えないんですよ、あのー、もうちょっと若干興奮してるんですけど、えっと、久, しぶり久しぶりにこういうちゃんと作って<笑>やったレシピをやったのでこれ本当にうまいので、ね。 皆さんね、これもうぜひぜひ僕の作り方もうそっくりそのまま真似て一回やってみてほしいまいのホはいにうまいの、ねはい、う, う, うまいとしか言えないので、うん、本当トホントホンうえかなこれあの僕ねじゃがりことか、えー、そういうお菓子でめっちゃやってるので、えー、こいつ本当にうまいもん作れねえんじゃねえかみたいな、えー、感じで言われる時もあるんですけど、えー、これはですねマジでうまいです、はいえーががガチで でも難しくないので、ねはい、誰でも作れるのにガチでうまいっていうこれ本当にもう最高にうまいレシピなのでぜひ皆さんやってみてください今回の料理うまそうだなとかちょっと作ってやろうかなとか思っていただいた方はですねぜひ、えー、チャンネル登録および高評価をぜひねよろしくお願いします